活動となっておりますけれども壮覧やお祭りいろんな大きなスペーリティ挑戦いけたらと思って踊らさせてもらっておりますその今回の活動きのさこ3年ぶりの開催ということで非常にいろんな思いもありいろんな恋もありながらの開催だと思います私たちはやっぱり祭りあっての踊り子ですのでこの活動きのさこい最大限盛り上げられるように東京から盛り上げたいと思っております 4分間かしの作品になりますけれども、最後までお楽しみいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 you、yeah.